電車は事故防止のため山をへこ It may be necessary for the train to stop following to prevent an accident. So please be careful. ど r もね、ドローズを取り戻 はガを暴走して、甘くなるために、なかあるみたいな。<シ>